このぐらい普通だよ。時代劇だったら、子役の頃にもいっぱい出てるし。さすがはももこちゃん先輩です。アリサも時代劇は初めてじゃないのに、すっごく緊張しちゃいました。あ、そういえばプロデューサーさん、映画撮影村の資料館って行ってみましたかアリサはまだなんですけど。資料館には、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 もしもしお兄ちゃんいないのもう、もも子の電話にはいつでもどんな時でも出ないとダメだよ。もも子だって忙しいのにわざわざ電話してあげてるんだからね。も、ま、ももこ一応お兄ちゃんのことは信頼してるんだから、もも子が話をしたい時にはすぐに対応するのがお兄ちゃんの義務だと思うよ。わかったら、 早く電話してね。すぐにだよ。 あのお兄ちゃんうんうんそのありがとうお兄ちゃん プロデューサーさん、お話、終わった二人とも、今の人の話、聞いちゃったんだよね。えそれは、アリサ、お話を盗み聞きするつもりはなかったんですけど、声が大きくて聞こえちゃったというか。 ももこちゃんは私の家。 私ちにプロ意識というものの大切さを教えてくれたとっても頼れるアイドルちゃん仲間なんですからアリサさんあ お, お兄ちゃんみんなあありがとう桃子も桃子も みんなと同じ気持ちだよ。うん。うん。ももこちゃんの昔の写真がいっぱい見れて楽しかった。 となら、全部焼きましをお願いしたいくらいです。別にいいんだけど、桃子だけ小さい頃の写真を見られてるんだよね。なんか、不公平な気がしてきたんだけど。いいよ今度うちに遊びに来た時は、私のアルバム見せてあげるふ<笑>それはぜひともアリサにも見せてほしいかも。 だったら、劇場に持って行って、店合いっこする私、アリサさんの小さい頃の写真も見てみたい。アリサので良ければお安いご用ですこれでイクちゃんのお宝写真が見せてもらえちゃうならばふふ。<笑><笑>それならいいや。当然、お兄ちゃんもアルバム持ってくるんだよね。 お兄ちゃんではないですけど、プロデューサーさんの子供の頃の写真なら、アリサも興味ありますね。ママかま、ちょっと見てみたいかな。ということだから、お兄ちゃん、よろしく。